こんばんばは、猫です。今日は新しいバージョンのバーチャルモーションキャプチャー 0.47 がリリースされたので紹介したいと思いますバージョンアップの機能一覧はソフト開発者 Akira さんによってツイッターで上げられていますリンクは概要欄に貼っておきました今回も多数の修正が行われているほか 大きなとところとしてカメラ機能一つが VMT ・バーチャルモーショントラッカーを搭載したこと、もう一つがカメラ移動についてスムージング機能がついたことになります。どちらの機能も言葉だけだと分かりにくい機能となっているため、この動画で紹介いたします。まず、 スムージング機能なのですが、カメラタブのところにスムースというオプションがつきました。今までは0でした。フロント、バック、フリートこのように押すとカチカチカチと切り替わる動作だったのですが、スムースを上げますと、フロントからバックに移動するとき、カメラを切り替えるときにカメラが少し時間をかけて移動するようになりました。 これにより、法術の VMT を使ったときに威力を発揮します。また、今押したこの3つのボタンは、ショートカットキーに割り当てることが可能です。デフォルトでも割り当たってまして、コントロールキーとキーボードの1、2、3で切り替わるようになっています。キーボードをショートカットからカメラを切り替えたときも、このボタンを押したときと同じように動くため、スムースを設定しておくこと。 ショートカットキーを使うことで表現の幅を広げることができます次に VMT です VMT がどのようなものかというのはまずこちらをご覧ください左に映っている映像がリブの映像になっています右がバーチャルモーションキャプチャーです バーチャルモーションキャプチャーのカメラをフロントからバックに切り替えるとなんと連動してリブの方のカメラも動きます今までリブとカメラの画角の連携はエクスターナルカメラ .cfg というファイルを介して実施する必要がありましたつまり画面構成ソフトリブにバーチャルモーションキャプチャーのカメラ 映像、カメラの情報のファイルを、まあ、読み込ませるという手順が必要でした。しかし、この VMT を使いますと、バーチャルモーションキャプチャーのカメラアングルをリブが直接受け取っています。なので、カメラをフリーにして、自由にカメラを動かすと、このようにですね、もう、 リアルタイムに自分の方の画角も変わるというところで非常に革新的な機能となっています。もうエクサーナルカメラコンフィグを何回も出力して読み込ませるといった動作は必要ありません。具体的な導入手順なのですが、これはもう完全に新機能となっていて、いくつか最初に セットアップしなければいけない項目があります。今申し上げたようなバーチャルモーショントラッカーのは最初にインストールする作業などが必要です。詳細にドキュメント書いてありますので、こちらを参照していただき、ぜひ使っていただければと思います。バムキャを使っているユーザーの方ならば、エクサーナルカメラ .cfg が不要になる このインパクトっていうのを分かっていただけるものと思います。ぜひ新しいバージョンをダウンロードしてみて使っていただければ嬉しく思います。この動画は最後になります。ご静聴ありがとうございました。